こんにちは G です私ゲームしないんですでもゲームのエミュレーター環境には興味があります今回は主なエミュレーター環境の比較を行いますエミュレーターはレトロパイリカルボックスラッカーバトセラの4種類を用意しました エミュレーターはそれぞれ画面の URL からダウンロードしてインストールできます。レトロパイだけはラズベリーパイ OS にアプリとしてインストールすることもできますが、容量や目的を考えると意味がありません。基本はコンソール OS として専用 SD を用意するのがいいです。エミュレーターもラズベリーパイ OS や Ubuntu のインストールと同じで、 SD に焼いて起動するだけです。レトロパイはインストールの始めにコントローラーの設定画面が表示されてキーアサインを決めます。続いて設定画面が出てきてそれからレトロパイセッティングを開いてベーシックインストールを選びます。SD 起動してからインストールが終わって初期画面が表示されるまで15分ほどかかります。 この辺が面倒で敷居が高いんだと思います。設定がいっぱいあって自由度が高いといえばそうなんだけど、正直 GUI はいけてないです。また、エミュレーションステーションが日本語化されてません。ゲームを終了するのにホットキーを設定するんですが、コントローラーのキーの重複が可能です。これ重要。 リカルボックスは起動時に自動設定しますので数分程度待たされますがそれだけでゲーム環境の出来上がりです起動と同時に BGM が流れますオフにはできますが選曲はできませんリカルボックスも起動時にキーアサインを行うんですが キーの重複ができないのでホットキーを割り当てようとすると他の機能が損なわれますまたキーアサインの再設定にも癖があってちょっと難しいんですよリカルボックスの特徴としては最初からそこそこソフトが入ってるんで必要かどうかは別として初心者にはとっつきやすいですね ご覧のようにゲームが用意されたゲーム機がリスト表示されます。かっこいいでしょう落下は起動時にコントローラーを自動認識するので設定なしで動作するんですが起動時にコントローラーの電源が入ってないと後からは認識できません。またホットキーの設定が別画面なので少しわかりにくい。 特に初心者はギブアップするかも。インターフェースをご覧ください。左に落下の設定、隣がゲームの設定。落下はレトロアーチの公式エミュレーターなので、各種設定が簡単な GUI という立ち位置ですね。 プラスアイコンの右側にインストールされたゲーム機アイコンが並ぶんですが今はインストールされてないのでアイコンがありませんバトセラは SD を入れるだけですぐ使えるんですがこれも BGM が入ってますうるさいですが雰囲気を壊さないようそのまま流します バトセラも起動時にキーアサインを行います少しだけゲームが入っててホットキーは重複が可能ですバトセラのインターフェースは横スクロールでゲームのあるゲーム機画像が表示されますこれもかっこいいですよね レトロパイにはプレイインストールされていません。以前のバージョンでは45個プレイインストールされていたんですが、ほとんどがツールだったり動かなかったりだったので、無くなったのは良かったのかな ?133 個のゲームがインストールされています。全部試しましたが、ちゃんと動くのは94個だけ。どれとは言わないけど、Apple 2と c o m o d o r 64、 リンク、インテリビジョン、ORIC は試さないことです。ロードコアにゲームが用意されていますが、全部動きません。また、オンラインアップデータを選んで、コンテントダウンローダーでゲームがダウンロードできるようになってるんですが、ちゃんと動いたのはドームだけでした。まあ、ゲームはインストールされていないと言ってもいいでしょうね。 10個インストールされていますが、動くのは8個。どれとは言わないけど、ミスター・ブーンとコムドールは試さないように。ゲームを扱う際、国内と海外ではゲーム機の名称が違ってたりします。エミュレーターでは統一した略称がありますので、一部ですが一覧を用意しました。この動画でも略称を使用することとします。 ゲームを始めるにはラズパイに接続できるゲームコントローラーが必要になります。対別すると十字キーと4ボタンのファミコン系とジョイスティック付きのプレステ Xbox 系のコントローラーがあります。Amazon だとプレステタイプが主流で有線だと3000円程度、無線だと4000円ほどで販売されてますね。 無線タイプでは Wi-Fi が主流で、Bluetooth モデルは避けた方がいいと思います。私は証拠りもなく、アリエクスプレスで人気の格安モデルを買いました。無線タイプで1800円。ただし2個セットです。エミュレーターだけでゲームができるわけではありません。ゲームをするには、それぞれのゲーム機の BIOS と ROM と呼ばれるゲーム自身のファイルを用意してエミュレーターにインストールします。今回の4種類のエミュレーターは基本的にレトロアーチと呼ばれる同じエンジンで動いてて、それぞれがいくつかの BIOS やゲームを組み込んでいたりと味付けが違うんです。実験です。ゲーム ROM ムだけをインストールして、 各エミュレーターがどのゲーム機をサポートしているか確認します。ご覧の15機種のゲームロムを各3個ずつ合計45個用意しました。海外のゲーム機は国内ではあまり馴染みがないということで対象外としました。各エミュレーターにはアバヒが入っているようで、Mac とは設定なしにボンジュールで接続できます。 レトロパイをマウントしています。レトロパイには BIOS フォルダーと ROMS フォルダーがあって、ここに必要な BIOS ファイルや ROM ファイルを入れます。リカルボックスも同様に BIOS フォルダーと ROMS フォルダーがあります。ROMS フォルダー内にはゲーム機ごとのフォルダーが用意されています。 落下の場合、ROMS フォルダーはありますが、BIOS はシステムフォルダーに入れます。ROMS フォルダー内には何もありません。バトセラも同様で BIOS ROMS フォルダーがあって、ROMS フォルダー内にはゲーム機ごとのフォルダーが用意されています。 結果発表です。ご覧の通り、バトセラが標準状態で最も多くのゲーム機をサポートしています。2位はリカルボックス。ただしこれは初期状態でのサポート状況の比較であって、優劣を決めるものではありません。続いて次の実験です。今度はさらに BIOS を追加して動作確認を行います。 バイオスがよくわからないのに何追加するんだそう、これ敷居高いですよね。リカルボックスとバトセラでは不足しているバイオスを確認できます。リカルボックスのメインメニューからバイオスチェッキングを選ぶとちょっと UI がうるさいですが必要なバイオスとステータスが表示されます。バトセラではゲームセッティングの下に ミッシングバイオスがあって、機種ごとに不足しているものがリストされます。最終結果です。バトセラが一番でした。自転はリカルボックス。しかも僅差です。落下はバイオスの設置に問題があるのかもしれませんが、ドキュメント通りにしたまでです。 解決方法はあると思いますが、調べて試行錯誤するのは今回のテストの趣旨ではありません。まとめです。今回のテストで感じたことは、レトロパイはやっぱり初心者にはハードルが高いです。特にインストール手順は初心者長さですよね。でも新世代のリカルボックスやバトセラーを使えば、 そう頑張らなくてもゲーム環境が整います。落下は他とは少し世界観が違います。好みの問題ではなく、ターゲットがよくわかりません。問題なのはインストールしたロムのスキャンが不正確。これは致命的です。リカルボックスはかっこいいんです。 特に起動時に毎回違ったスプラッシュを出すんですが、おしゃれだなぁと思います。でもコントローラーのキーアサインが重複できないのは個人的には深刻な問題です。コントローラーでイライラするので個人的にはこれだけで不採用です。あと海外ゲーム機中心でアイコンがいっぱい並ぶのも初心者には優しくないですね。 バトセラはもともとリカルボックスから分かれてできたと聞いています。方向性もよく似てますね。簡単で初心者には優しいと思います。日本語化もオーバークロックもサポートされてますし、何より使ってて迷うことがないです。気に入らないのは複数ファイル構成のゲームで、ファイル名が重複して表示されるんです。 他のエミュレーターでも同じトラブルはあるんですが、なんとかしてくれーですエミュレーターコンソール全般の問題として、ゲームのタイトル画像を検索するスクレーパー機能というのがあるんですが、どれも役に立ちません。リカルボックスやバトセラには最初からコーディーが組み込まれていますが、使用しないように。 コーディはそれだけで楽しめるメディアプレイヤーなんですがゲームと組み合わせると複雑になるからコーディは別動画作ってもいいかなと思ってますと言っても吉本新喜劇しか見てないんだけどテスト完了後のバトセラの画面を流しながら話を続けます 今回のテストでは 16GB の SD を使用しました。数十本程度のゲームなら 16GB でも大丈夫です。ゲームコレクターなら 64GB でも厳しいかも。ゲームのロブはパブリックドメイン化したものもありますが、多くは違法に流通しています。事案ごとに国境をまたぐので、法的判断は非常に難しいそうです。 まあ、違法は違法ですけどね。エミュレーター自体は合法と判断が出てますので、ゲームという文化遺産を守る手段として発展していくと思います。ご覧いただきありがとうございました。冒頭でもお話しした通り、私ゲームしないんですが、ここ3週間ほど、 ゲーム付けでテストを行いました。定番の決闘ゲームはいつも5秒ぐらいで KO されるんですが、6歳の子供にコントローラーを渡すと別のゲームみたいに見えました。6歳に勝つにはどうすりゃいいんだではまた次回。